こんにちは、みさとオーストリッチファームです。今回はもうすぐクリスマスということで、ダチャノスケくんに一足早いクリスマスプレゼントをあげてみたいと思います。用意したのは白菜、人参、みかん、りんごです。ダチャノスケくんは食べてくれるでしょうか 小松菜を揚げるときのように手から揚げてみたいと思います。やった<笑>やった食べてくれた。 すごいあ、ダメだみかんは NG ですあ、ダメだみかんいらないって<笑>いいね、いい食べっぷりだねいいねいいね、いい食べっぷりだね いいよー。<笑>いいよ。いいよー。今日はクリスマスだからね。特別だよ。<笑> はい、今回用意したクリスマスプレゼントは、ますます喜んでもらえたみたいです。 それでは舘之くんのダンスを見ながらこの辺で終わろうと思います。